2019歳がです。お願いいたします。 はい、皆さんこんにちは、えー、南ト福の花組という、えー、お姉さん氏市川のマークであるバラを袖に入れてきてそれを説明しろと言われているので一応今見せると思いますけど見えないですよね<笑>一応バラが入ってますそれを「家」と言われたのでしっかりと言ってます、えー、その花組さんと一緒に、えー、よくくっついて あちこち踊りに行くメンバーもは、えー、加わってサイガというチームで今、今日は踊らせていただきます皆さん準備はいいかな、えー、どうしてもよさこりなんですけど戦争を持ちたいということで戦争を持ってますナルコを持ってるのは3人しかいません、えー、そのナルコも3人なんで6個誰かが落とすかもしれないですけど当たりそうになったら避けてください結構な勢いで飛んできますそれじゃ行きましょうか ありがとうございました